の国です私は今現在ベトナムハノイにありますノイバイ国際空港の国際線のターミナルの方に来ております今回のね動画の内容なんですけども今回はですねこの ノイバイバ国際空港国際線ターミナルのね制限エリア内のねご紹介というのをねやっていこうかなと思っております前回韓国のプサンのね国際空港とそれのさらに前のねスワンナプーム国際空港のレビューをやったんですけどもやっぱね国際空港海外にある国際空港ターミナルの制限エリア内どうなってるのかというのねやっぱ皆さん知りたいという方がたくさんいらっしゃいますので私このベトナムハノイも初めて来たんですけども皆さんにご紹介していこうと思ってます っております私はね今1階の到着ロビーの出たところに今いるんですけどもまずねこの1階の外からそしてさらにどんどん上にという形で皆さんにご紹介していこうかなと、はい、思っております。 まず初めにですね私が今いるところが1階の到着ロビー出たところの前の、ね、フロアという外のフロアの形になるんですけどもこんなね状況になります空港着いたらね車ここに乗ってタクシー乗ったりとかいう場所になりますでちなみにね車乗ってない人でバスとかで行きたい人はなんですけども次回の動画でもね説明すると思うんですけどこちらに。はい ここにね86番バスというここにね看板が黒い看板で黄色い文字で書いてあるところですねこの詳細はね次回の動画で説明しようかと思いますバス停はねこちらにありますそしてこちらの方に歩いて行きますとまあ、ここにねなんか花なんか売ってるんですよね 多分到着された方にねなんかここで買ってなんか花渡してるみたいなそういうね花の購入する場所なんてあるみたいですねさっきね撮影してた場所がここなんですけども、ここからずっと歩いてきましてこちら側行きますとここにねレストランがあるんですねここに書いてあるのが MEMOS メモス -E、っていうのかなっていうレストランがはいこんな感じでありますそしてこのレストランの逆側行きますとここにはいタクシーと書いてありましてタクシー乗り場が はいこんな感じでありますちなみに奥にオレンジ色のバス今68番というのが止まってるんですけどもでこれの86番というバスがあってその86番のバスがねハノイの旧市街中心街の方に向かっていくバスがあると体感は、ね、こういう形のバスになりますこれがですね到着ロビーから出たところなんですけども、まあ、こうやってね到着された方をなんか A4 サイズの紙で、まあ、分かるような形でこういうようなことをやってるんですね はい、中の方にね入ってきました入ってきたらこの真正面がねはい到着ゲートになります私もねここハノイ着いたらここから出てきた場所になりますそれで右手側に行きますとモビフォンっていうシム屋さんですねその隣がエクスチェンジということで両替屋さんですねここはねまあ大体シムとか両替とかがあるようなところになってましてまあそんなところですねで奥の方行きますとまあこんな感じではい ATM を置いてありまして ATM キャッシングはいできるような形になってますねはい3つ4つ4つですね4つの ATM がはいここにありますそしてこちらの渋谷さんと両替所の向かい側行きますとこういうプロガストっていう名前でいいんですかねまあコーヒーショップですねはいバインミーとかソフトドリンクコーヒーなどが買えるようなはいこんなお店があります次に さらにねこの逆側の奥の方建物で言ったら中心の方に向かって歩いていくんですけども。 歩いて行きますとこちら側に飲食店ですねポップアイズというねお店ですここはねチキン屋さんですねプライドチキンとかあとハンバーガーそんなお店ですでその隣がねテ t ライブというところになってましてパピオカドリンク飲み物屋さんですねバインミーとかもはい売ってるようなお店になってますそしてこちら側左手が行きますと a 2というまあ到着ゲートになってます一番最初に紹介したゲートはね a 1 というところでこっちが A2 という、はい、形になってますそしてねさっきのポップアイズというところの逆側ですね行きますとこちらにねマネーエクスチェンジ、まあ、両替屋さんがあったりあとインフォメーションコーナーはいあってここはね渋谷さんですねで奥の方も青い色のついたところも両替屋さんですねマネーエクスチェンジですねそしてこの A2 のねゲート到着ゲートから左手側行きますと こっちもね先ほどの A1 のまあ端っこと同様にモビフォンあとエクスチェンジですね s i m 屋さん両替所があるような形になってますそしてこの左手側こちらに行きますとバインミーケップっていう、まあ、バインミー屋さんそれとビッグボールこれもねホーチミンの方にもあったホーのまあフランチャイズですねホーヤさんがありますこんな感じにお店がありますそして奥の方行きますと A1 ターミナルのまあ逆側のところと同様に ATM の機械がねねここに2つあります、ね、なのでここのねモイバイ空港の1階は左右対称みたいな店舗の配置になってるまあそんな感じですねこれでね1階のご紹介は以上になりまして次はね2階の方行きたいと思いますお次はね2階のご紹介です今現在ね2階のフロアの真ん中中心にねこういう通路がありましてということで外に出てきました2階のねで2階のところに何があるかと言いますと はい目の前にタバコ吸いたい人用の灰皿がねここにあります一応喫煙所のご紹介ですそしてこちら側さらにね外の方に向かっていくとこちらにもね灰皿がありますのでタバコ吸いたい方は2階の通路にありますとっていうご紹介になりますまあ、これだけですね2階のご紹介はということで次はね2階のフロアの中ですね建物の中のねご紹介いきたいと思います はい2階のフロアの方に入ってきましたもう2階はね真正面がもうこんな感じでまずね、ね店舗あったんじゃないかなっていうまあそんな作りになってるんですけども今はこんな感じでガラガラなんですねはいでここもね壁になっちゃってここも多分店舗あったんじゃないかという思われるような、はい、スペースになってますねということで次はねこの2階のフロアの右の方から行ってみましょうか。はい まず2階のフロアに1つ目このコーヒーファーストフードという4とか書いてあるので4とか飲食店ですねがあります隣はねなんかマネーエクスチェンジって書いてあるので両替屋さんですねでさっきのレストランがあったところからですねさらに奥に来るとここにラゲッジストレージと書いてあってバッグ預かり所になってますでさらに奥の方行きましょう 目の前がパックの預かり所になってるんですけどもその預かり所のこちら側ですねはいこちら側ですねスリープポットということで仮室っていうことになるんですかねまあ宿泊スペース的なところになります私ちょっと使ったことがないのでどんな感じなのかって分かんないんですけどもまあここにね映像が載ってますので。 まあ、こんな感じで休めるところになってるんですね2階のねフロアの中心の方に戻ってきまして次は逆側をねご紹介していこうと思います逆側見てみますと目の前にあるのがトングビエットコープフードドリンクということでここも飲食店ですねそして右手側にこっちに行くとお土産屋さんがはいこんな感じであります飲み物ね買えるところもあるんですねということみたいですで次はここにもね エクスチェンジということで両替屋さんがありましてで隣にもここにもねマネーエクスチェンジ両替屋さんあとはホテルの予約とかあとカーレンタカーですねあと SIM カードもここで手続きできるお店がありますそして隣に行きますとこちらも飲食店ですねちょっと名前がね読めないんですけどもまあこんな名前ですはい、こんな感じですねレストランがありましてこちらにもねお土産屋さんありますねはい、こんな感じになってます もももうう奥の方はねもう何もないですそれではね2階はこれでご紹介は以上となりますので次は3階の方にね向かおうと思います3階のフロアのね外に出てきましたまず外のねご紹介したいと思うんですけども3階のね建物の中に入るところは右と左でこちら右手側とあと左手側こちらにね2箇所入るところがございますで今日、めちゃくちゃ人多いんですよね。 なんか出発される方多いみたいでっていうことで一応ね喫煙所がね3階の端っこ右と左側に両方あるような形であります確かね片側でも灰皿2個ぐらいあったんじゃないかなと思うんだけど、うん、そんな感じでありますねちょっとねその灰皿のある場所までちょっと行ってみますはい1番とね、えー、書いてある端っこのとこに来たんですけども喫煙所はねこんな感じで1つそして2つ3つとはい3つこういう感じで。 はい、灰皿が置いてあります3回もねタバコ吸いたい方は、はい、こちらで吸うことが可能です念のためにね先ほどの喫煙所の逆側この7番とついているところまで来ましたはいこちらの喫煙所はですね灰皿がね1つ2つと2つありますねこんな感じで喫煙所という形になっておりますこれでね3階の外のフロアのご紹介は以上となりますので次はね3階の 建物の中のフロアですね、ここは出発ロビーになってますので、中のご紹介していきます、6番、7番のあるところから、まあ、中の方に入ってきまして、まず最初にあるのが、こちらに、ビッグボールのー屋さんですねで、そしてその隣がベトナムのまあお土産関連があるようなお店になってまして、そして、 ずっと来ますとこちらに、はい、チェックインカウンター A と B がありましてでその後に C、D、E、F と繋がってチェックインカウンターがあるような形になってますそれではねちょっとね今日はねチェックインカウンターのところがめちゃくちゃ人混みなんですよこんな感じで。でこんなにちょっとたくさんいるので どうしようかなまあ、ゆっくりご紹介していこうと思うんですけどもどうしようかな時計回りでご紹介しましょうかねまずこちらの方からぐるっと回ってはいご紹介しようと思いますそしてここがですねチケットオフィスというところになってます隣がねベトジェットエアのねはいお店になってますねこんな感じででその隣がチケットオフィスあとマネーエクスチェンジ両替屋さんですねこのような形になりましてそしてさらに奥の方行くと ラッキーギフトショップということで、これもはい。お土産屋さんですね。お土産屋こんな感じではい。販売されてるような形ですね。そしてラッキーギフトショップこの場所ですね。から、さらに奥の方にはい向かっていきます。と、ここにもはい、お土産屋さんっぽいのがあるんで、お土産屋さんかなあ。お土産屋さんですね。お土産屋さんはですね。こんな感じに、はい、なっております。飲み物をね。ここで。 売ってますすねはいこんな感じですさっきのねお土産屋さんのところから3階のフロアの中心の方にはに、い、来ましたらこんな感じでスターカフェこれもベトナムで有名なコーヒーショップですねで休憩するスペースがありまして奥にねバーガーキングのお店が、はい、ありますまあ世界中に展開されてるバーガーショップですね先ほどね3階フロアの、まあ、中心のところにいたんですけどもこの逆側にずっと手前の方に私がいるところに来まして でこちら側行きますと、はい、逆側にもありましたね。はい、ラッキーショップということで、ここのお土産屋さん、はいですね。そして右手側こちらにフォーコーヒー B＆F っていうのかな、はい、これもね、えー、まあ、コーヒーショップですね。はい、こんなのがあります。それではね、入り口の方に向かって歩いて行きましょう。 歩いていきますとここにもねちょっと前にご紹介しましたねメモスファーストフードドリンクレストランですねまあ軽食屋さんまあドリンク屋さんという形でこんなのがはいございますここのメモスさんの料理的にはですねコーとかあとはハンバーガーですねあとはなんかチャーハンですかはいありまして下にはねなんか果物がはい入ってますね あとはドリンクでですすねこんな感じで、はい、ございますそしてメモスのレストランショップからさらに入り口の正面玄関の方に、はい、戻ってくるような形 で, でここにベトナムエアラインのチケットオフィスがありますねそして3階フロアから3階のフロアの外ですねの方に向かっていきますとこちらにティーライブこれもね1階にありましたねここはねバインミーとか飲み物が売ってるはい お店ですね、まあ、中はこんな感じに、はい、なってますこれで以上でね3階のフロアの中はねご紹介以上となりまして次はね上にエスカレーター上がっていきまして4階フロアこちらの方をご紹介していこうと思いますこちらはねほとんどレストランと、まあ、お土産屋さんがあるような感じなフロアになってますそれでは行ってみましょう4階フロアの方に来ました まず目の前にあるのが EL どもっていうんかな名前がレストランバーという、はい、レストランがあります目の前にねメニューがあるのでちょっと見てみましょうメニューはねこんな感じになりますハンバーガーだったりあとスープチャーハンあとピザパスタ まあ、洋食みたいな感じですねまあそんなのが提供されてるお店ですねお次はこのお店の右手側行きますとまあ皆さんベトナムでご存知のハイランズコーヒーですねまあ、定番なコーヒーショップこの柄をねいつも見てみるとスターバックスコーヒーのベトナムバージョンって思っちゃうんですよねはい、まあ、こんなデザインです、まあ、ここおいしいですからねまあ定番なはいコーヒーショップですこんな感じにありますそして 奥側行きますとラッキーレストランってここに書いてあるんですけども、まあ、奥はねねここね飛行機が飛んでるところとか離陸するしたり、まあ、到着するとき着陸したりっていうのがね見れる窓際沿いにあるレストランになってます結構おしゃれなんですよここのお店、まあ、こんな感じで雰囲気のいい、ね、お店になってまして、まあ、メニューもねこんな感じで、はいまあ、バインミーだったりあとケーキあとコーン はいまあ、定番な、ね、ベトナム料理が、はい、ありますねそしてこちらのレストランの左手側こちらに行きますと結構大きなお土産屋さんが、はい、あります、まあ、雑貨みたいなものも、はい、置いてありますしあとこういうポテトチップス、まあ、こんなものプリングスみたいな感じのものですねドリアンチップスとか果物系の乾燥物 の, の、まあ、お, お菓子ですねベトナム定番のインスタントコーヒーですねツリー・イン・ワンっていうやつですね あお店の名前が、ラッッキーショップってて書いてありますね別の下の、ね、階にもあったお店の、まあ、ちょっと見栄えが違うようなお店、そしてこの、ね、レストラン、ラッキーレストランと、まあ、ラッキーショップがあったフロアの逆側、はい、こちら側はもう何もありません。 はい、左手側の方もないですね、ここは多分お店があったんじゃないかと思われるフロアですね、コロナ禍という状況で、まあね、閉店してしまったお店があって、こんな感じになってんじゃないかなと、はい、思います、そしてレストランがあった、ここですねで、こちら側、左手側行きますと、もう滑走路があるところになってまして、まあ、皆さんがね、後期、着陸、離陸。 するのを、ね、眺める場所と今現状はねそんな感じになってますレストランの方もねこんな感じで窓際の方の近くにもうテーブルが置いてあるような形なので離陸ね着陸の姿を眺めながらまあ、ここでご飯が食べれるショップになってますねはいそれではですね4階のフロアのご紹介はこれで以上となります はい、これでですね、今回、このノイバイ国際空港国際線ターミナルの制限エリア内のね、ご紹介は以上となるんですけども、皆さん、参考になったでしょうか、今後、ね、皆さんがベトナム・ハノイのね、このノイバイ国際空港国際線ターミナル利用する方は参考になったと思うので、皆さん参考になったと思いましたらね、グッドボタン、高評価よろしくお願いいたします、それとね、まだチャンネル登録されてない方は、ですね、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。そそれれででではは次回の動画でお会いしましままょう。それではまた。 拜拜。